こんにちは、リムダイナーですどうもー今回やっと私のストーリーのことをちょっと教えたいと思いますどうやって日本まで来たのとか日本に来る前にどんな子だったのやっぱりそれはね情報が少なくてまあ全部正しいわけではないからもう自分からちょっと話したいと思いますでは私の生まれはサボナというの港町です イタリアのリグリアというのリグリアシ ー, <笑>シーで言えばいいけリグリアシーのサバナそれでもでもサバナに生まれでも育ちはインペーリアというの、えっとまあ結構そこから近い町なんですねでお父さんね14歳の時からパン屋をやってるんですよそうお父さんもパン屋だしおじいちゃんもパン屋だったらしくて で、お父さんももうちっちゃい頭の時からずっとパンを作ってたの人間です。お母さんはね、小さい時からそういういろんな仕事をやってたみたいですね。ヘアスタイリストとメイカーバアーティストと、あの、アシスタント、そういうちょっとおじいさんとかおばあさんのアシスタントとちっちゃい間とかにもあのモデルもやってました。あの、プロモデルじゃなくて、写真のモデル。なぜというと、 彼女は約56センチ。だから私も約58。なんかちっちゃい。で、お母さんは段差だった。で、お父さんはね、もともとちょっとパンクだった。から、ちょっとなんだろう。面白い家族だったんですね。で、私は生まれるために、二人ともは、実はけ結婚しせずに、 あの、付き合ってて、一緒にパン屋を開けたらしいんですよ。で、このパン屋はね、一番最初の言葉が、ちょっとルッツリのパン屋みたいですね。すっごくオシャレ。その街の一番のオシャレのパン屋。なぜというと、お母さんはね、そんなに、お金持ちではなくて、二人ともすごく頑張り屋さんなんですけど、すごくスタイリッシュのお母さんだった。もう完全に憧れ存在だね。それなのに私はこんな感じです。<笑> ちょっと私お父さんっぽいらパパパパの味なのかもしれないですねで世話を開けて私は生まれましたあなんか見てその顔なんか頭良さそうな子じゃないマジで 頭, 頭いいねなんかこういうこういうなんかちっちゃい目、ま、目玉めみたい<笑>でも残念ですけど3歳4歳ぐらいの時に あの自分の両親が別れて、まあ、別々の生活してたんですねで私はちょこちょこ両方の家でも行ったりとかしてたんです、うん、あの私の小学校はねそのパンユのお隣にクリスチアンの学校があってでそこにもうそのうち園から小学校の最後までに通ってて。 まあ別にクリスチャンかどうかは、それは関係ずに、すごくそういう、なんだっけ、エドケーションが良かったし、やっぱりその勉強がね、強かったから、まあそれはね、通いたかったみたいんですね。まあ後地かかったし。そう。んなんだろう、私どんな子だったなんだろうねって、よく考えたら、絵とか絵を描くと、漫画と、猫が好きだったって言われた。 で、基本的に私はねお母さんと住んでたんですけどパン屋が私のお父さんに、まあ、続いてまあちょこちょこ、まあ、どっちも行ったりとかしてて、まあ、何回も引っ越ししたしうん前、まあ、よりはやっぱりパン屋はねお母さんが離れてからちょっとダメになってしまった の感じしてたんですねでその間は私のお父さんがフランス人と付き合っててまあになんか土曜日え土曜日じゃなくて土日は結構フランスに行ったりとかスノーボードしに行ったりとか、まあ、いろんなスポーツが習えたんですねお父さんのおかげでただその中学校に入ってからまあいろいろ変えたね引っ越しもしたしうーん お父さんんの方と暮らしてたんですけど私のホームタウンの学校じゃなくてうーん私の町から多分1時間以上ぐらいの学校に通ってたんですけどやっぱりそういう町に友達もいなくてなんだろう日本が結構好きだったから多分変わってるのこうに見えたんじゃないかなって思ってそれはね なんかあんまり帰死せずに通ってたけど、うん、すぐいじめされたんですねもう完全にお父さんはな毎日パン屋に働いてたからわざとなんか学校に 通, る通うためにあのそういうスクーターバイクで連れてって行ったりとかしてたんですけど結構その学校金持ちに通ってた 学校でででしたんですねで私もただのパン屋娘だったからすごくもう上から下の目線がずーっとな感じしたしやっぱりそういうなんだろう中学生好きなものなんでわからないけどその特にその学校はみんなすげえハイブランドのもの持ったりとかもう彼氏とかそういう男の話とか始まったりとかし。 やっぱりその人魚とかコミックスとかを全く興味ないばっかりの方だったから、うん、私に入ってからやっぱり違うねって思ってて、ここは嫌だと言ってもやっぱりそこのわがままでできなくて一番最初はねよく我慢してたんですけど、そこから勉強もダメになったし、もう毎日毎日いじめされたし、もう途中でもう学校をやめたんですよ。 やっぱりもう完全にもういけないぐらいレベルのいじぐらいされたからもう本当メンタルは良くないなって思って1年ぐらいもう完全に引っここもってたんですね家で。なんかネットに入っててでネットでもう新しいの私を作ろうって思ってなんかかっこいい自分を作りたいなって思ってそこから百合子が生まれた。 自分がユリコって思って自分はこんにちはユリコですって紹介しましたんですね完全に自分をもう変えすぎって<笑>思っててなんだろうでもやっぱりネットとか安心だなって思ったら実はそうじゃなかったんですねなんか自分の誰がってすぐすぐバレてなんかリアルとかネットとかにもめっちゃめっちゃ トラブルっていうかサイバーいじめとかもされたからその中学校の時はねあんまり許可がないんですよ正直そこまで多分ほんと最悪の最悪の最悪最悪だったな<笑>中学校はえー、っと「中学校終わってから高校 こ, ここに写真ありますね」 そこの時はね、なんかいろんなミーヤビとか LNSC とかのグループ j ロックのグループはね、ミラノバで電車に乗って1人で始めてこのねよく見てこの人誰ロンドンの友達だよそうその友達がやっぱり一緒に今までも友達になれるのはすごいだなって思ってでゴスペも始まりました わーなんか、人生変えたんですね、完全に。中学の3の時から高校の1年のちょっとの間の夏は、すっげえ変えて、で、会も初めて染めて切ったんですよ。コスプレイベントまでに行ったりとか、コンテストに参加したりとか、あと一緒作ったりとかもしてたんですよ、その時はね。で、プラスで、ネットのおかげで、 あの友達とかやっぱりコスプレイベントの時はね好きな趣味の子がすごく多かったから、まあ、友達もできたんですよねでやっぱりその友達と一緒にコンサートに行ったりとかライブ見に行ったりとかでインテリアの時は美術学校に通いました通って始まりました<笑>すげえなんか面白かったそれはねでやっぱり美術の人もかっこめっちゃかっこいい人 がいたりとか先輩めっちゃ憧れのなんかなんかちょっとシンクイーンとかの女の子もいたから私はコスプレイヤーだよって言ってもそんなにまだまちょっと初めてな感じなんですけど私じゃなくて多分そこにかレイヤーさんがいたのは多分7人ぐらい8人ぐらいぐらいいたんですねうんで うん、先生とめっちゃめちゃめちゃ何回も喧嘩したさすがにそうやなさすがにねただえー、っとその2年生の時はねすっごく大きな喧嘩があった1人の先生は特に日本がすっげー大嫌いでもうほんと大嫌い大嫌いで私のこと見た時にもう嫌いってな感じになってたんですね初めてそういうい A の授業はどんな A スタイルが持ってますかって聞かれた時は私はねその漫画サーマースクールその夏の時はあの漫画の学校も通っててで、ま、やっぱり漫画一番書きやすかったから漫画を書いたらもうこれはクソですとかって言われた時に喧嘩始まっててそれ私の生き方を変えようって思ったらやっぱりそれは嫌だでものすごい大きいな喧嘩で。 なんかただのパン屋の娘お金がそこまでなくてお前何かするつもりなのまだアニメの格好してんのそれ気持ち悪いな恥ずかしいやなとかすげえなんか全然そういう格好勉なんか学校に関係ないものばっかり言われてその時はねさすがにめっちゃ怒ってたんですねさすがって言えないけどすげえうんでその時私の両親とかにも電話してたんですけど その漁師お父さんとお母さんは、まあ、特にお父さんの方になんかすごい私のお父さん私の味方でその時はもう学校は多分まあ無理んじゃないかなって思ってとりあえずを辞め中みたいいやめちょっちょっっとちと辞めたんです<笑> 4月の時はやめたんですですめる前に修学旅行のスノーボードコンテストともあってでそれはもう勝ったんですよ すごい自分のなんか自己満足っていうかを勝ってそこみんなの目の前パンどうぞみたいやめるわファッキュっな感じんか日本に どうすればいいですすかってげえ真剣になってて逆にもっと真剣になった私はやっぱり日本語に勉強したいでも留学エクセンジとかもできないからなんか早めにどうやって日本に行けるのかって考えたらうんなんか仕事だなって思ってお父さんにお願いして一番最初のゲーム屋さんとパン屋さんのとこに両方に働いてましたんですね。 そう15歳の時からずっとでもやっぱりその時もね自分で仕事をしてるのはちょっと恥ずかしがりな感じだったからまああんまり写真が持ってなくて多分1個か2つぐらいにしかなくてコスプレイベントに行ったりとか自分のお名前を出そうって思ったりとか。 とあと日本語の学校日本語の学校じゃない日本語のコースサボーナ生まれた町までに電車で2時間で行ったりとかしてたんですよねもういろいろ準備してたお金だけじゃなくてその言葉の準備と。 まあ、あと自分の名刺とか、自分の入れ答えが、まあ、プロコスプレアに目指してて、動画とかしたりとか、コンテスト買ったりとか、あと自分の、まあ、ちょっと失敗だったんですけど、自分の地元の時、なんか地元の近くに、コスプレちっちゃいイベントとか作ったりとかもしてたんですよ。で、その、その時はね、まあ、すごくといい友達になってたの、仲間もいて、 で多分17歳の時は自分のなんかダンス踊ってみたのアイドルグループのリーダーをやってたんですようわーその時からやっぱりどこかでアイドルになりたいみたいな感じはなったんじゃないかな<音楽> でした。まあ多分覚えてないことがすっごくいっぱいあると思う。やっぱり苦労した。後にもうこういう時を忘れたいとか気持ちがでかすぎてうん。友達とか知り合いとかによく来てたんですよ。どんな子だったの？まあ、今よりがやっぱり。まあティネーンエイジャーだったから結構晴れ晴れな。元気な女の子だったらしいんですけど。 基本的なやっぱり好きなことをやりたくて自由に行きたくて自分の夢をか必ず叶えたいとかのうだったんですね。で、ちょっとパンク。<笑>ちょっと生き方パンクだったかもしれない。まあ、お父さんとかお母さんはずっと応援してくれたり、まあ、 それは美術の学校を辞めたとしてもお母さんとお野の勉強にしに行ったりとかコースをいっぱい習ったりとかもしてたからまあなんだろうやっぱりどこかでなんか 大, 学大学に行って普通の会社に働いてとか結婚した方がいいとかのまあ両親じゃなくてすごく自分の夢を叶えるために応援してくれた両親。 がいて本当良かったと思う。本当なんかありがたい。本当にもう素敵な家族だったんですよ。